切たんです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート24になりますそれではご覧ください前回パテを塗って終わったのでまずはそれをやすっていきます次にノコギリで一部を切り取っていこうと思います 程度切り取れたのでヤヤススリリで整えます。ヤスリで削りすぎたところはパテを持って削り直すことで調整していきますそうやってできたのがこちらですこれでこのパーツも一旦の完成になります次は横のスラスターをやっていきます それでは、ヤスリをかけてスジ彫りをしていきます。 この凹みになっているモールドは消したいのでパテで埋めていきます次にプラ板を加工して貼っていきます。 切り出したプラ板に折り目をつけるために筋彫りを施してから曲げておきますさらにこちら側には R がついているのでそれも追加しておきます加工できたのがこちらです。 それでは貼っていきます。この時、付けた R が足りずに浮いてしまっていると接着が汚くなって修正も大変になってしまうのでこういった場合はそこを確認してからつけるとうまくいきやすくなると思います。 接着後に余分な部分を削り落とします。スジ彫りして山折りにしたところはパテで埋めておきます。このままだと取って付けた感じがして気持ち悪いので、 ヤスリを駆使して C 面をつけようと思いますそうして出来上がったら今度は境目に筋彫りをしていきます ではパーツに穴を開けていこうと思います。 大まかに穴を開けられたので、ヤスリで整えていきます。こんな感じで、綺麗に開けることができました。忘れそうなので、先に針を取っておきます。次に、穴を開けたところに、 メッシュを仕込みたいと思います。使うのは30メッシュです。今回、初めてメッシュを使うにあたって、メッシュの見方を少し学んだので、それを説明させていただきます。メッシュには、20メッシュ、40メッシュ、100メッシュと数字が書いてあり、この数字は、1インチの中に何本の線で作られているかを表しています。つまり、今回使う30メッシュの場合、1インチ、 2 5 4ンチの中に30本の線で構成されたメッシュだということです。この数字が低ければ、より太い金属線で目の粗いメッシュになり、数字が高ければ、より細い金属線で目の細かいメッシュになります。これを理解しておけば、自分がどのメッシュを求めているかがすぐに割り出せるのではないでしょうか。最後に、傷を埋めて、 次のパーツに行きたいと思います。次はこんな感じにしていきます。 ここは、以前やった方法で丸モールドを作っていきます。 プラ棒を入れる前に先に筋彫りをしておきますそれではプラ棒を入れて丸モールドを作っていきます ここはマルモワルドをつける前にやった方がヤスリをかけやすかったので反省点ですね案の定傷をつけてしまったのでそれもたてで修正してこのパーツも一旦の完成になります。